でお目覚めでしょうか。私はおかげさまでとっても元気に起きております。えー、そして木曜日の朝でございますね。さあ始まってますね。いいですね。さあこれで私今日もコメントさんが見えます。あはあ花さんおはようございます。千代子さんおはようございます。ありがとうございます。 さあ今日も早速ねありがとうストレッチやっていきましょう愛してる大好きありがとうの言葉を使いながらボディさんに投げかけながらそして周りの皆さんに言いながら行っていくストレッチですこちら素敵なストレッチシスターひろみが開発いたしましたありがとうございます<笑>はいえっ、ー、と本当もうねこのありがとうストレッチをやる時間がね本当私の癒しのひとときでございます<笑>多忙な 多忙なね時期でございますのでこれをねやってるとホッとするねもうホントさあ、えー、向きカメラさんの向きどうでしょう皆様にとってはねどうでしょうかこのありがたストレッチ<笑>さあでは早速、えー、水分もたりにちりっとねビフォーをチェックしていきましょういや、えー、ずっとこれをやっていたいけれどもちょっとねお忙しい多忙期でございますのでちょっとあの毎日できないけどね、えー、できるだけはやっていきましょう はい、では上座ポジションで両の手を前でしたら前にします。はい、足手の位置どうでしょうシスター。ちょっと今日は少し下がっておりますね。いい感じでございます。背中の位置が低くなってます。手の位置もだいぶ下まで行っております。はい、ではですね、左足さんの上に右足を乗っけていきますよ。両足の指を横に開いて縦にぐいぐい動かす。ところから行きましょう。はい、それでは行きましょう。せーの。 愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でないお隣の指せーな。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でお隣の指せーの。愛してる大好き声出して。愛してる大好きありがとう。お隣の指せーの。愛してる大好きありがとう。声出すと呼吸ができますよ。はいでは手と足を握手。 反対の手と反対の足でね、はい、足の甲を持って足先をねじりますせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好き笑顔で足の甲下の方をお持ちいただいたら足の筋骨の下側ね持ったら足先をねじりますこれでね雑巾を絞るようにお願いします上半身も使いますよせーの 愛してる大好きありがとう。笑顔でね。愛してる大好き。ナイス。はい、では、くるぶしを持ったら足先をぐいぐい振りますよ。これもボディを使ってください。せーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き上下に振って。愛してる大好きありがとう。ボディも動かしてどうぞ。はい。では、下のおひざをちょっと持ち上げて、肘で大きく。これも上半身ごと使います。せーの。 愛してる大好き声出して笑顔でね愛してる大好きナイス反対回し愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き伸びしろたっぷり、はい、では手を離します足首を。 もったと足先を振ってください。せーの、アイセル大好き、ありがとう。アイセル大好き、上下、アイセル大好き、ありがとう。アイセル大好き、足だけ振り、足だけ、せーの。アイセル大好き、ありがとう。アイセル大好き、左右。アイセル大好き、ありがとう。上半身も揺すってね。はい、では、その足を置きます。ふくらはぎさん、右のね、ふくらはぎさんが、ちょっと内側が上に出るようにセットしたら。 から体重をかけて体重ごとを動かしますよ。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。声出せこの言葉。愛してる、大好き。笑顔でね。では、膝のちょっと上でございます。チッカイさん。ここをグイっと乗っけて動かします。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。その日によって痛さが違います。ありがとう。内ももさん、どうぞ。 愛してる大好き、体重かけてね。はい、愛してる大好き、笑顔でナイス、はい。では両方のおさんを立てて、反対側にひっくり返したら、右 の, 方のふくらはぎ、外側さん出てきました。ここをほぐします、せーの。愛してる大好き、ありが、笑顔でね。愛してる大好き、ナイス。 はい、ではもう一度右足を立てますで左足は下に置いて右足のふくらはぎの下側を親指さんたちでグイグイほぐします。せーの。愛してる、大好き、声出してね。はい、愛してる、大好き、笑顔でね。膝のちょっと下ですグーの、えーと。膝の下の骨をグリグリやります。グーでグリグリ。せーの。 愛してる、大好き、ありが声出してね愛してる大好きお膝のちょっと上ですせの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイス膝下をゴリゴリえ違う膝のお皿の周りをゴリゴリやります人差し指のとんがったところを使ってくださいせーの愛してる大好きありがと 愛してる大好きありがとうストレッチやってますよはいでは膝のですねももの裏ふさっと4本の指にさしたらこれをボディごとゆすりますせーの愛してる大好きありがとう声出して愛してる大好き笑顔でボディも心も緩みますよはいももの内側せーの愛してる大好きありがとうボディごと 愛してる、大好きビフォーアフターのチェックが重要だねはい外側せーのガッツリ持ったらゆすってせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイスはいではこの膝の下ですね膝の下をグイグイ動かしてくださいせーの愛してる大好き膝下グイグイいはい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 愛してる、大好き、ナイス。では、この足さも、ね、伸ばします。はい、そしたら、右のももの上が出てきましたので、これを肘でもいいし、手両方の手を、ね、乗っけてもいいです。ボディごとほぐしてください、いきましょう、せーの。愛してる、大好き、ありがちょっと痛いよ、愛してる、大好き、ワンワント、ここからついていきます。愛してる、大好き、ありがいてててて 愛してる痛い、痛くてもいいです。伸びしろたっぷり。はい。お膝、つま先を内側にしてる、ももの横さんを動かします。同じように肘でも手でもいいですよ。せーの。愛してる、大好き。ありが、笑顔でね。愛してる、大好き。わもえいと。はい。愛してる、大好き。ありが、いたたたた。愛してる、大好き。ナイス。 で, ではお膝つま先内側のまま左足さんのねここのくるぶしさんがございますこれを腿の横に乗っけますでここでしごく感じせな愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイタ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこのお膝さんうんとくるぶしさんを下ろしたら右足を後ろに畳んでください。 左足さんが前、右足さんが後ろでございます。背筋を伸ばしますで。右の腰骨さんのところに両方の手を当てて、スルッと落とした大腿骨の付け根、股関節ですね、そこをほぐします。せーの。愛してる、大好き。体重かけてね。はい、愛してる、大好き。笑顔で、思いっと愛してる、大好き。これ、上半身もしっかり揺すってね。はい、愛してる大好き ナイスはい、では骨盤を転がし背筋を伸ばして左膝さんの外に左手をついて右手さんは右のお尻さんで背中を丸めた時はおへそを覗いてぐっと背中丸めます、はい、反った時はおへそを床側顎を上げます大きく骨盤を転がします後ろからせーの愛してる大好きありがとう ちょっと斜め前に行く感じ、ありがとう。まあまあ愛してる大好き、盛大に。愛してる大好き、ナイス。はい、では、背筋を伸ばして右、左手さんは左の腰の横にぐさっとさして、右手さんは右の骨盤を持ったら、肘と肩と胸を、ね、大きくねじっていきます。背筋を伸ばして、声出して、せーの。 愛してる。大好き！笑顔で思いと愛してる。大好き。ありがとう。愛してる。大好き。ナイスオッケー。では肩が終了。右足が終了。では頭の上で丸皆さんご一緒にいいです。ご唱和ください。せーのいいです。はい、ナイスです。はい、ありがとうございます。 では足を伸ばしていただいて前屈チェックです調査ポジションで足をチェックしましょうシスターのかかとの位置全然ねもう違ってるんです見えるかな、ね、こ, このかかとの位置全然違う腰の位置はねこれかかとの位置違うっていうのははい右手どうぞ伸ばしてチェックねこんな感じで伸びました左足さままだ背中はねまだ張った感じ右側もね伸びた感じ、はい いかかがでしたでししたょうか皆さんのボディさんどうでしょうかちょっと休憩はいあのかかとの位置が前にいくっていうのはももさんとふくらはぎさんがほぐれるからちょっと平べったくなってこうちょっと伸びるんですよ伸びるからね足が伸びますはいではコメントねボディの変化あったらコメントくださいいいですね花さん今日もとってもいいですねいいですはい水分とってくださいんーーも飲みます。うん さあこの後左足さん側いきますからね水分はしっかりとってあのー、ストレッチするとね、えー、ボディの中の血流とかね体液の流れが良くなってきますので、えー、とってもあのいいと思います水分あとでデトックスももゆすりやりがいあります<笑>あヤさんいいですね今日もありがとうございますご視聴ありがとうございますももゆするのやりがいよねそうですね<笑>ご自分のももしっかりゆすってください。はい でではですね、はい、左足が行ってみようおお左足がもう伸びしろたっぷりここね伸びしろたっぷり重要ですよ自分の伸びしろをね信じる<笑>信じていきましょうはいでは両足を伸ばして左足さんですチェック伸びしろまだまだありますよ いくつになっても伸びしろたっぷり。はい、今左に右足の上に左足さんを乗っけていただいて、足の指を横に開いて、縦にぐいぐい振っていきます。片足を振りました。今日 筋, 筋肉痛ない。え、筋肉痛ない。うん、筋肉痛。でしょうか。今日筋肉ないから筋肉痛でしょうか。太もも痛いです。<笑> 痛いですね痛い人はほぐしてください<笑>では気持ちはせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指愛してる大好きあやさんねよく動いたのかな昨日はね大好きありがとうお隣の指愛してる大好きありがとう」「愛してる急に動いたのかなはいお隣せーの愛してる大好きありがとう」「愛してる大好 き, 大好き笑顔でね」 ははい、では足の指をぐさっと手と足握手足の甲を持って足先ねじりせーの愛してる大好き、えー、雑巾に絞るようにお願いします愛してる大好き笑顔でねは土まつの下側を持ってねじりますこれも雑巾のようにせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好き ナイスはい、では振るぶしを待って足を振ります足振り、せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい、お膝をちょっと持ち上げて肘、ボディ大きく動かしますせーの愛してる大好きボディのところで肩こり解消愛してる大好きシステム肩はだいぶ良くなりました反対側愛してる大好き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 ボディを後ろお膝アップ両手アップどうぞ正大に振ってせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンエイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きはい両手両足チョキンのポーズチョきン背筋を伸ばしてはい手を頭の上で曲げ足を曲げてどっちか伸ばしてはい画面の方を向いていいですご処分くださいせーのーいいでーすはい笑顔でねはい、拍手 1個目のいいですよいいですよ今日も決まりましたはいえっ、ー、と右足左足のふくらはぎ内側せーな愛してる大好きいいですポーズもね日々やるとね腹筋鍛えてますから愛してる大好きちょっとのことだけどね積 み, 積み重ねが重要はい、ではお膝のちょっと上ケっかイさん体重のっけてせーな 愛してる大好き、いてててて、はい、内ももです、せの愛してる大好き。これ、ね、肉ごとボディごと揺すってください。愛してる大好き表面じゃなくて肉ごとでございます、はい。ありがとうございます両方のお膝を立てて反対側にひっくり返したら左足のふくらはぎ、外側でせの。 愛してる、大好き。ちょっとここもゆすってあげて。愛してる、大好き。笑顔でナイスはい、ではお膝さんを立てます。そしたらふくらはぎの下側を親指さんでぐいぐいほぐします。せーの、愛してる、大好き痛い。痛いですね。愛してる、大好き。笑顔でね。はい、膝のちょっと下です。グーでゴリゴリほぐします。 膝下ごりごりせーの愛してる大好きいたたたたえる大好き笑顔で膝のちょっと上ごりごりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿の周りをごりごりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではももの裏をぐさっとさしてゆすってくださいせーの愛してる大好きゆすりがいたっぷりはい愛してる大好き 笑顔でね、はい、内ももさんがっつり持って、ここもゆすりがいたっぷり、せーの。愛してる、大好き、ありがい、笑顔でね。愛してる、大好き、ナイス。もも外さんもたっぷりだね、ゆすりましょう、せーの。愛してる、大好き。がっつりつかんでゆすってください、せーの。愛してる、大好き。笑顔で、ナイス。はい、膝裏さんもぐいぐいほぐします。膝裏ぐいぐい、せーの。 愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝裏ぐいぐいですはいでは膝下ブラブラボディを起こうしたらブラブラしてくださいぐさっと刺したままね指をぐさっと刺したまませーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き手の位置をちょっと下にずらしてわ ン, ワンせーの愛してる大好きありがとう足先脱力ありがとう ははい、ではちょっと下にもう一回ずじ出して、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、ではこの足さんを伸ばします、そしてももの上さんです、肘でもいいし、手でもいいですよ、せーの、愛してる大好き、ありが、とうここはちょっと張ってます、愛してる大好き、ももえいと、はい、愛してる大好き、ありが、とう笑顔でね、愛してる大好き、 ナイスお膝、つま先を内側に入れてももの外側ですグイグイ、どうぞせーの愛してる大好き痛いいねありがとう愛してる大好き笑顔で思いと愛してるここたっぷりやってくださいありがとう愛してる大好きももの横さんね貼るところですよ はい、ではつま先を膝をグッとね内側に入れたまま左足さんのくるぶしをももの横の筋肉さんに当たるようにセットしてでしごきますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワン1頭愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスこれとっても素敵なぜなら反対足もほぐしてるからね左足じゃなくて右足の股関節もほぐしてますはい、右足足して左足さんを 後ろに畳みますはい、背筋を伸ばしますでは、A、右の左の骨腰骨に手を当てて体重乗っけて股関節の横をほぐします。これもももと動動かかしして上半身も動かしますす、はい、笑顔ででは股関節に横さんですよ、はい愛してる大好き 笑顔でね。背筋を伸ばします。骨盤転がしさん、はい、左右手のお膝さんのの横にみ 右, 右のお膝さんの横に右手左手さんお尻っぺたで骨盤後ろに丸めるのと反らすのと大きくです後ろからせーの愛してる大好きここ盛大にどうぞ愛してる大好き骨盤しっかり持ち上げて愛してる大好きありがとう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 マットを畳んでもいいですし、そのままでもいいです。座骨さんね、お尻の下の骨さんをお二つ守ってください。足は肩幅背筋を伸ばして、手は腿の後ろです。そしたら背筋を伸ばして丸めた時におへそを覗いて、後ろ骨盤を後ろに転がしてはい。前の時はおへそを前に出して顎を少し突き出してはい。骨盤を転がし行きましょう。後ろからせーの。 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で思い出愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい背筋を伸ばします手を骨盤をクイックで動かしますせーな愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンいった愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいできましたでは今日の ミッション達成。背筋を伸ばして、最後、いいですポーズです。背筋を伸ばして、足を持ち上げて、どっちかの足を伸ばす。はい、そしたら両方の手頭の上で丸。画面の方を向く。おおおへそをグッと力を入れて、いいです。ご紹介ください。せーの。いいですはい、ビューティフル。<笑>はい、その場で拍手。足を変える。<笑>はい、首筋引っ張って、腹筋背筋さんを使っております。 ナイスです。<笑>はい、無事全てのミッション達成、頑張りましたね。はい、両足を伸ばして、チェックタイムでございます。左足さん、どうぞ。伸びもしくはい、右足の、何をこう伸びましたね。背中の位置もだいぶ落ちてまいりました。素晴らしいかと思います。はい、ありがとうございます。やっとできました。は<笑>らさん、素晴らしいです。やっとでいいです。 やったでね。だんだんだんだん。もうほんこれを積み重ねてね。年末まで行ったらどんなことになってるかっていうね。ちょっと日々の積み重ねでございますよ。はい、水分とってください。はい。では、えー、ボディの変化あったらね。コメントさんに入れていただいてもオッケーです。 あ と,、えっと、シスターの国一さんミッション達成ありがとうございますアりヤさん、頑張りますありがとうございます素晴らしい、ね、全部できたね今日はねぜひ、えっと次回はねえ何曜日土曜日土曜日とまた火曜日ございますなのでぜひえー、ミッションまたやりに来てください<笑>そして日々の積み重ねですからねはいこちらたくぱん 自力でパントマイムたくぱん、明日もまたございます、明日壁ございます、えー、と見逃しても、見逃してもですね、えー、アーカイブでご覧になりますので、そちらにご参加ください、時間がね、3時半からスタートなので、ちょっとあの昼間ちょっと無理だよっていう方もいらっしゃるかと思いますけれども、アーカイブが YouTube で残ってて、それを限定公開にして、限定期間でお届けしますので、それで練習していただければと思います。 はい、ということで「たくたくパン自宅でパントマイム」といシスターの特別無料レッスンですからね是非ふるってご参加ください、えー、と今月は壁をやってその後またねムーンウォークとか出てきますのでね楽しみにしておいてください8月まで続きますはいありがとうございますさあということで、まあ、シスターのね公演企画がね今年はまた盛りだくさんになってますのでいろんなものをね劇場に見に来てくださいね 片側振れましたさんね。いいです。片側だけでもいいです。はい。え両足ほれたね。よかったです。はい。ということで、今日もご参加ありがとうございました。えー、素敵な、引き続き素敵なサースデーをお過ごしください。えー、っと、シスターとはまた土曜日にお会いしましょう。明日ね、また造形台さん行ってきます、ね はい、ではありがとうございました。ごきげんよう。ハナイスデー。ご参加ありがとうございました。幅ナイスサ ー, ースで、ー。チャバイバイ。